おはようございますマサチャンネルのバサです今日はですねこちらハンドルアップスペーサーハンドルバーライザーですねこちらもですね取り付けてきますただですね色々問題がありますブレーキホースが届かなかったり色々いろいろ問題があるのでそれも全部解決してやっていきたいと思います 一応シビ六百五十 R と書いてあります。さすがです。全く合ってません。<笑>全然届かないです。で、この原因は。 ブレーキホースなんですけどもこのメーター下のフレームの位置にですねマウントされてるんですねこのメーターのケーブルが入ってるこの奥ですね奥に四角いステーっていうかねそういうのがあるんですよでここでフレームと一緒にとも付け されています。六角 で, で。その六角がこのですね、ちょっとわかりづらいですよね。このね、下に六角があるんですよ。その六角が取れれば、このステーが外せてブレーキホース伸びると思うんですけども、これを外すためにはヘッドライトを少しずらさないと取れません。で、ヘッドライトを取るためにはこれがね、またね、よくわかんないですけど、トルクスっていう 星型のがあります。星型のですね T40 っていうやつがないとこれが取り外すことができないですこちらですねこれでこれを取り外してずらすか取り外すかどっちかしてここのブレーキホースが入っているこの四角いステーですねこちらにアクセスして六角でこれをなんとか外したいと思います こういうい U 字のです、ね、なんかステイみたいなところに入ってるんですよでここにですねちょっと見えるんですけど六角があるんですねこれをね緩めないとここが取れないですなのでそれをね緩めたいと思います入った厳しい<笑>厳しい<笑>コード類のクリアランスがギリギリなので 結構厳しいですね取れましたこれですこの六角でハマっているのでそうするとよいしょこれねちょっと下から見えるかな黒いステーが出てきてるんですけどこれでねちょっとブレーキホースがこっち側に動くようになるんですよそうですねこれで動かせると思うんですけどね ここの配線の結構太いメインの配線みたいなのがあるんですけどそれがですね裏で何ていうんですかねこうバンドで止まってるんですよねこれですねこれこれをですね外さないといかないですねこれはちょっと今持ってるんでできないんですけど上と下を上と下をキュッて挟んで向こう側に押せば取れると思いますこれですね これです抜けましたよし。オッケーよし クラッチがちょっとギリなんですけどでもこうやった感じだとまだ少し余裕があるしアクセルは全然問題ないですね。